あっ、きれいになったよ。<笑> うね、ねいいいいなななななんんんんかか足っっっちゃ 大, 人、ねえっと、大人ののがいいってみんなやよりょとなんか和むやろペペロロあま思ないよと子供どう イイ い, い, もういいいいまちあ置とくもる よ, てるよてるぞあー入ってきたくううし。偉いいなててはいでではい、よー よいしょ、ナイクはバイビー、バイビー、ちょっとほら、怖い、怖い、怖い、怖い、チョキ、耳と。 なんだ あ, あ、声がちっちゃい声がちっちゃいかわいすぎる超縦7時に手伝うのならばあげてあげよう 動揺してるおもう見ないからす 好好好 乗ってる乗ってる足乗ってるよ終わりあ、終わりよかったね終わりだないまだまだやまだまだある わ, わだまだあんなにああ終わりか終わりはい終わったよ、ひなたよかったね早く来い来い来い来い来い来い来い あと静か、静か。静か、静か。遊べる？そんな感じで。全然、あ、ちょっと。いける？